はい、よですおつけですということで、今日はクロスオーバーっていうね超簡単な技を超簡単な技です超理解そうにね、簡単にすぐできるやつなんですけど簡単にやりつけたからそれを教えますはい、ポイントいます。はい、ポイント1まず、つま先を下ろさないん飛ぶときに 全然飛んじゃう人がいるんだけど、えー、そういう時に絶対ボール前にいっちゃう 上,、はい、上に上がらないんでしっかり上に置きましょう、はい、で2つ目2つ目は前に飛ばずにちゃんと真上に飛びましょ う,、はい、うよくねこう来てさこうっていうラ<笑>イムス満タンだって<笑>感じで<笑>引くんだよねちゃんと真上にこう飛ぶあれじいすかはい3つ目、はい、3つ目は飛ぶタイミング あのめっちゃくどじいんくっないですはいはいはいはいは い,、ね、っ い, い低いと逆に前いってそう前にいっちゃうつま先がちゃんと上がんないんで、うん、なんでちょうどいいところで飛びましょうはいはいはい練習方法いきます、はい、まずやり方その1は、はい、もうボール以来、はいらないんです最手に持ってて、はい、置いてていて形上げちょっとやってみようか、うん、ジャンプするのに合わせてうまたぎ足をかぶせジャンプをまたぐじゃなくて全部1 同時にまとめちゃう感じでそう で, すで2つ目これは次はボールを手に持った状態からやりますでこの時に足の真上に蹴り足の真上に持ってきてさっきと全く同じモーションで蹴ってますでこのでって悪い例はこれはいはい、ジャンプのタイミングが遅い全部同時に リフティングから行くんだけどこのときにこの最後 の, この下の蹴り足の足で最初蹴り上げてだから右足で最後蹴る人は右右っていう感じそうで右に上げたら右に上げ る, 上げるこれめっちゃ楽なんでこれ超重要なんでこれができてくれば、えー、もうクロスオーバーは余裕でできるんでぜひみんなやってみてくださいと、はい、いう感じで今回終わりですえっと 俺らのインスタでいっぱい動画上げてるんでチェックしてください。あと概要欄に LINE アットっていうね、あの俺らに質問ができるやつとかあと情報発信とかする LINE アット貼ってあるんでぜひ登録してください。よろしくお願いします。ま